これは通常の上段と同じですで。唐津波の方法でのポイントはここにありますように、A1 マイナス B0 と B00 マイナス B1 という値を先に計算しておきます。そしてこの積を取ります。このようにしますとその、この中間の項の展開式はですね、この A1B1 と。 プラス a 0b0 プラスまあ、a1-a0、ah、かける b0- b1 という形で計算できることに気づきます。でこの hb1 と a0b0 はそれぞれその10の2乗の位と、それからまあ1の位で計算してきたものをそのまま使えます。このようにして、その1桁の整数の乗算を3回に減らすことができます。まあ、結果的に。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 こう見込めるわけです。これがあの空翼の方法によるじゃ、乗算の工夫、あの本質的なアイデアです。えー。では、今度はあの話をもう少し一般的にしましてえー、今度は10進 n 桁のあの整数の乗算について考えてみましょう。でえ、その計算量なんですけれども、あの10進1桁のあの整数のまあ四則演算を単位に考えることででます。で、そうしますと。 その十信玄二桁の整数の乗算にかかる、計算量は。まあ、通常の方法ですと、まあ、ラジオの n ヌ二乗で見積もられるということが分かっています。えこれは、あの、第六回の、多倍調整数同士の乗算の計算量の見積もりにおいて。学んでいますので、必要な人は復習してください。で、えっと、金壺の方法では、あの、これをですね、その入力の A と B をそれぞれ。 えー、と上位分分分の N 桁と下位2分の N N 桁桁とに分けますと、まあ、この場合ですと A をの上位2分の N 桁を A1 それから下位2分の N 桁を A0 としております。それから、えー、と B の方もですね、えー、と上位2分の N 桁を B1 下位2分の N 桁を B0 としております。でそして、えー、この、まあ、A と B の積をですね